こんにちはタイムラプスフォトグラファー成沢宏之ですえ先日ですね私のチャンネル登録者数400人になりまして応援いただきましてありがとうございますまだまだ成長過程のチャンネルですけれどもこれからも皆さんに有益な情報をお届けしたいなと思いますので引き続きよろしくお願いします先日アップした動画でニコンのカメラを使ったホーリーグレイル撮影の設定の方法ですね夕焼けから 星空星空から朝焼けへの滑らかなタイムラプスの表現についてご紹介させていただきましたじゃあニコンのカメラ以外はどうすればいいのっていうところでデジタルカメラであれば大体表現は可能だと思うんですけどもマニュアル制御でのホーリーグレール撮影のやり方についてご紹介したいなと思います自分がが撮撮影しててるところ撮ってきたものがあります4月の頭に撮ってきたんですけどもそれを 編集しましまたので撮影現場でやどういうふうにやってるのかっていうのをお見せしつつ LR タイムラプスの処理も今日はお見せしたいなと思います自分がどういう処理をしているのかっていうのを引き続きご視聴いただければなと思いますそれでは行ってみましょうどうぞえ今日は夕暮れが終わって、えー、月が出てきてです、ね、月明かりの中 の, その星空までやりたいなと思っていますので、えー、そのホーリーグレール撮影の手順をですね ご説明したいと思います。えー、今、CANON 四百 F 四、F4… あ、じゃあ c a 二百五十 F 四、シャッタースピード四百分の一というシャッタースピードになってます。で、私の場合はこのヒストグラムをこういうふうに、えー、常に見えるようにしておきます。えー、で、えー、このヒストグラムの山が、えー、ど, んどんどんどん今日没なんで暗くなっていきますので、どんどんこう左にずれていくんですね。ちょっと左にずれたときにシャッタースピードを落として 落として落としてっていうふうに明るさをこの波形のままですね保っていくような感じで頑張るというような作業をしますそれではまずインターバル撮影を開始しますシャッタースピード5秒までいいでしょとでインターバル撮影はインターバルを5秒とって合計10秒という感じですねえこれ今見えてる 画面ですね。真っ白に見えてますけども、えー、実際は、えー、ちゃんと写ってます。えー、手前の風景も空もしっかりと写っているような感じですね。で、えー、注意していただきたいのは、えー、ホワイトバランスですね。ホワイトバランスを固定にしておくと。えー、これ、ホーリーグレル撮影の場合は、この場合は必ず画像処理が前提になりますので、とにかくホワイトバランスが、えー、極端に崩れるときがないっていうのが大事になってきます。なので、今は太陽光で設定しますけど、 蛍光灯でもいいし、えー、何か固定をしておくとで画像処理の時はだいいたそのホワイトバランス今、えー、太陽光なのでイエローが強い感じなんですけども夜になるとブルーによるようになってきますので、えー、だんだんこう画像処理をした時にイエローからブルーにナナナナナナナナ切り替わっていくようなイメージの画像処理の仕方になるんですけども今 1.6 になりましたね落とします、はい、プラス2でこのヒストグラムは 夜になると、だんだんだんだん効かなくなります。その、光が少なくなってくるので、ヒストグラムが、えー、この、目安になるのは、この昼間のうちってことですね。朝の場合だとこれ逆転します。暗いところからスタートしますので、最初の適正露出を見つけてからやっていくと。で、朝の撮影は朝の撮影また別に撮りたいと思いますけども、こういう感じで、えー、シャッタースピードどんどん落としていきます。で、今、まあ5秒ぐらいまで、 ったら今度は、えー、感度、今250になってますけど、感度を上げていくと。キャッタースピード5秒までいったらインターバル5秒今設定しているので、えー、感度をどんどんどんどん上げていくというような感じで、最終的な適正露出は夜、今日は月が出てますけど、真ん中よりちょっと左ぐらいにですね、ヒストグラムが来ると適正露出ということになりますので、こういう地道にこういう作業をやっています。で、今、時間は、えー、5時。 50分ですすね17時50分 で, すで今日の日没なんですけど今日の日没時刻が18時12分あと30分ぐらいで日没ってことですねでそこから30分かけてまたマジック川になって1時間半経つと星が取れるような暗さになってくるという感じですねあまた 1.6 になってるはいね<笑> こういういい感じで地道にやっていきますで実際これやってみるとうわそんなにやるんだつらそうって思うんですけど実際やってみると結構楽しいですこう空の変化とか景色が変わって徐々に変わっていくのを楽しみながら、えー、カメラの方をたまに見てですねこうエロいシを下げていくというような感じで作業をするんですけども結構これが楽しいです夕方の方が楽しいですかね朝方結構きついので、えー、初めてこれやる人が 夕方の折ーリーグレール撮影からスタートすると、えー、いいと思います。じゃあこのまま時間が経つのを待つというかこの作業を進めたいと思います。 今日みたいに薄い雲がかかっていると、えー、この薄くて白い雲が高い雲があるとそこにこの太陽の光が照らされてこの雲がピンク色に染まるんですねなので今日はそういう色が出るといいなと思う今ですね時間が、えー、日没時刻を過ぎまして18時17分です。えー、だいたいこの ですかね。日没の前後、ええー、十五分ぐらいから、<笑>あの、すぐ露出変化が激しくなってきます。ここが日没前後のまあ三十分ぐらいですかねが、わとまあ勝負の時間帯で。この辺の時間帯は本当に集中して、えー、目の離せない時間帯になってきています。これがちょっと勝負ですね。だいぶ冷え込んできました。今また露出を落ちました。 あで、こう撮影するときなんですけど、フィジビルム XT3 っていうカメラなんですけど、これはあの USB 給電がこうできるんですね。ここから、こあのモバイルバッテリーに、えー、電源がこういうふうにつながっていて、つながっていて。 えー、長時間の撮影でもこの電池が切れないというか仕様になってます。まあ、こういうですね、えー、バッテリーが、バッテリーが切れないように、電池が切れないように撮影をするのがとっても大事です。ホーリーグレール撮影の場合は本当に昼間から夜までやったりすると4時間とかやったりする時がある、ありますし、 この撮影していくとだんだん分かることがあるんですけど同じ時間帯で常に撮影していると始まるところ、終わるところっていうのも結構似てくるんですよなのでかなり早めの昼間からスタートしたりとかかなり遅めの夜までやったりとかっていうことが出てきますなのでそういう時のためにやっぱこういうですね USB 給電ですねをしておくっていうのがとっても大事でえ充電じゃなくて給電ですね USB 給電をしてくれるという機種が増えてますのでこういう機種がやっぱあのこの手の撮影には向いていますこのホーリーグレール撮影の難しいところってのは、こはハイライト部こう右側のヒストグラムですねこれはいいんですけどもシャドーバルじゃないですかこれ左側これ地面になるんですけども左側のヒストグラムが地面の暗さを示してるんですけどこれが左にべったりしてるとやっぱ画像処理で持ち上げた時に シャドウノイズめちゃめちゃ出ちゃうんですよ。なので、なるべくそのシャドウを持ち上げたい、えー、明るくちょっと出したい、真っ黒にシルエットにしたくないので、ギリギリまでこうやって、あの、オーバーめに撮ってるんですね、自分の場合は。で、あとでその画像処理でやっていくんですけども、昼間の撮影の場合はあの ND フィルター、ハーフ ND とかを使って、この2つに分かれてる露出のヒストグラムが。 1個ににななるように、えー、差をくおっとまた落ちたな。できるんですけども、このホーリーグレイル撮影の場合は、えー、星空まで撮影をする今、前提でやってるので、また落ちましたね。はい、ちょっと。はい、フィルター、基本的につけれないんですね。ND フィルターつけておくと、星撮るときに、えー、ものすごく真っ暗になっちゃうので、基本的にはフィルターなしで撮影をするものなんですね。なので もう画像処理やる気でこうヒストグラムをなるべくちょうど明るめに明るめに撮るっていう感じですねただいま時刻が18時40分日没から25分経過しましたシャッタースピードはついにですね5秒まで到達しましたあ目を離したついに プラス 0.6 になっちゃったね。ここから感度を上げていきます。本当はな、ちょいちょい、下がって上げて、下がったら上げてってやっていった方がいいんですけど、今ちょっと一気に上げちゃったんですけど、まあ、なんとかなるでしょう。感度500になりました。露出が落ち着くまで、このままやっていきます。えー、そろそろこの時間帯になってくると、えー、ライト欲しいなって思いやますね。えー、星らの撮影で、えー、大切なライト、 が、そろそろ欲しくなってきて、手元とか見えなくなってきます。で、このライトなんですけども、市販のやつめちゃめちゃ明るいので、星の撮影の場合赤いライトを使うっていうのがいいんですけどね。こういう撮影の場合って赤い光が漏れちゃって、写真に赤い色がつくと、あとで画像処理しづらくなっちゃうので、弱くて黄色い電球色のライト、まあ、電球色がベストって言われてますけど、を持っていくのが、っと、また一手下がった。行って持っていくのがいいです。ライト持ってかないとホーリーグレールの撮影が終わった時に、 真っ暗でよく見えないってことになっちゃいますまた 1.3 になりましたねはいどんどんどんどんシャッタースを可の線になりましたはい、まあ、こんな感じでどんどんどんどん撮影していきますえー、今時刻が6時 45分ですね。さっきよりも5分ぐらいしか経ってないんですけど、今感度が、えー、2500まで落ちました。正面とかちょっと明るくて眩しくなってくるので、そろそろ、今ね、インターバルタイムを5秒にしてるので、その間、そうそうこういう時はですね、眩しいので、5秒以内にやると。1 二、三、四、五。よし。はい、これでインターバルタイムが一回止めて今、最度やりましたけど。という感じでやっています。はい、えー、皆さん、私ちょっとミスをしました。えっとですね、今感度4000ぐらい。 4000F45 秒っていう感じでねこれヒソグラムすごい左にべったりいってるじゃないですかこれ露出アンダーなんですよ 1.3 になってますけど露出アンダーなのでえ露出5秒で大丈夫かなと思ったんですけど全然足りませんでしたねでこの辺からえ露出値がですねこのヒソグラムがここに表示されてるヒソグラムが当てにならなくなりますなので一回ちょっとストップしようかなうんとねこういう作業しない方がいいんですよね これ実際のヒストグラム。ああ結構大場目だな。あ、じゃあ大丈夫か。このまま行っちゃいます。ロスアアンダーかなと思ったんですけど、実際、今写真を確認してみたところ、そんなでもなかったですね。なので、このまま続けたいと思います。はい、えー、月明かりがだいぶできました、ねえー、時間がですね、今、16時55分ですね。日没から40分ぐらい経過。 で月明かりが出てきてちょっと今自分の影とかもこう映るような感じになってきていますこれ星が取れるようなところに来てこう月明かりを浴びると月明かりってすごくまぶしくてですね自分の影とかできるような感じなんです、ね、でカメラの設定は今 F4 シャッタースピード8秒感度が4000というところで適正露出になっていますのでもうあとはこのまま放置ですねをして時間が 夏のとだいたいそうですね7時ぐらいまでやればいいんでしょうけど7時半ぐらいまでとりあえずこのお持ちしましょうかね、えー、というわけで、えー、とりあえず伝わったかどうかわからないんですけど、えー、ホーリーグレール撮影の様子を、えー、お伝えしましたこの後画像処理スタジオにお返ししたいと思います はい。では、撮影から帰ってきました。ここから、えー、実際の画像処理に入ります。で、実際、撮影データですね。まずは取り込むわけですけども、取り込むときに、これ、適当にこう入れてるフォルダーですけども、こういう風にですね、私の場合ですと、日付、撮影した日付、それから今これデモって書いてますけど、撮影した場所ですね、を入れて、えー、フォルダー管理してます。で、ここのフォルダー名ですね、必ず英語を表記にしてください。日本語だと、 読み込めないんですよ。英語でフォルダを作るようにしてください。で、読み込むと、今回、えー、撮影したデータ、まあ、カメラ1個でいろいろ操作をするっていうのをお見せしますけど、実際私の撮影の場合って、えー、夕方から次の日の朝まで、えー、びっちりやることが多くてで、なおかつ、夕方のそのホーリーグレールでも、 カメラ1台じゃなくて3台4台まとめてその手動で管理して撮影をしていたりとかするんですねなのでこういう風に色々撮影したデータによってこうフォルダを分けてますこの日付撮影した場所をテイク1テイク2テイク3テイク4っていう感じでフォルダで管理してるんですねまあこういう風にえやってますということで参考になればと思いますで取り込むときに パソコンによってはこうやってサムネイルで見れない機種とかあるみたいなんですよね。そういう時は、えっ、ー、と、まあ、これから使う、えー、Photoshop Lightroom でもいいですし、えー、私はこの Adobe の b リ i ジっていうやつで、えー、あ、ここの7197までが今回撮影してデータなのねっていう感じで、えー、こっから先は違うフォルダに入れる、ここまでは、 さっきのこのデモワンフォルダに入れるみたいな感じで、えー、このブリッジっていうソフトで確認してたりしますでまあこれは良くてじゃあ早速 LR タイムラプス5に入りますこの LR タイムラプス5なんですけども主にその画像処理したものを露出平滑化するためのソフトウェアになりますいろんな用途があるんですが今回はその中でもタイムラプスに特化したところを 確認しようと思います作業内容としては、LR タイムラプスで、まずキーフレームっていうのを打つんですね。キーフレームっていうのは露出が変化したところですね。えー、だいたいその、今600枚ぐらい撮りましたけど、じゃまずは取り込みましょうか。ここにあります。デモ1、これ取り込み655枚撮ったってことですね。はい、読み込んでまーす。 で今回この655枚、えー、撮影したうちの、えー、何枚か例えば5枚とか6枚とかに限定してライトルームで画像処理をするんですねでその画像処理をしたものを中心にしてその画像処理をした5枚1枚目と2枚目の間を滑らかにする2枚目と3枚の間を滑らかにするみたいな感じで、えー、平滑化を行うという えものです。で、これ読み込むのにちょっと時間がかかるので、少々お待ちください。はい、それでは読み込み終わりました。ええー、とですね、この画面についてちょっと説明しましょうかね。まずここにダーッとあるのが、これが今回撮影したデータですね。で、ここにその画像、今この一番上の写真が表示されています。このギザギザギザギザギザってなってるのが、これが露出変化のグラフですね。 え、要はこう、暗くなってきました。そしたら私が明るくした。暗くなってった。明るくした。暗くなってった。私が明るくしたっていう感じで、こう、ギザギザギザギザになってます。で、これで、なんていうんですかね。えっ、ー、と、平均中間の平均値を取るのが露出平滑化だと思います。で、ここをちょっとザーッと落ちてったのが、私がちょっと多分ミスっちゃったんでしょうね。で、えっ、ー、と、なんか右側ぐちゃぐちゃとなってます。で、取り込んだら、まず確認いただきたいのが、 ええー、と、いらない画像っていうのを排除してほしいんですね。え、この左下の保護、ここ、これですね。このボタンを押すと、再生できますから。はい。チカチカチカチカになすね。これがフリッカーってやつなんですね。通常のカメラの、なんだっけ、絞り優先オートで撮影すると、これ必ず出ます。 で、今時のカメラには露出平準化平滑化っていうのが備わっていて、それをオンにするとこのチカチカはなくなります。ただ、絞り優先オートだと星空の暗さまで自動的に露出は落としてくれないよっていうお話でした。まあ、ニコンの D850 以降のカメラはそれができるよっていうのは前回の動画でお話ししたところなんですけども、 なので、通常は、一般的な や, やり方としては、こういう、えー、と手動でやると。で、今、おかしいところ2つあったの気づきましたまず、ここで、はい、これこれこれ。あ、ここで、パキッと、絵が変わってますよね。で、このインターバルっていうところを見ると、一番最初の写真から始まって、8秒後、7秒後、7秒後、七秒後、6秒後っていうふうにこうシャッターを切っていってますよと。 で、これ1分18秒タイムラグがありましたよ。この前の写真との差ですね。なので、ここタイムラプスになってないので、これはですね、こういうふうに、あ、ええー、とですね、やり方はこう選択して、シフトして、下押したりとか上押したりすると、こうやってまとめて選択できます。もしくは、こっちで、こっちですね、こっちで、 シフトを押しながら、これでも同じことができます。これですね。シフトを押しながら、えー、クリックか。で、押し、クリック押しっぱなしで、こう、マウスを、カーソルを動かすと、こういうふうに、えー、できます。なので、えっ、ー、と、この前のデータですね。消しちゃいます。を選択したら、右クリックを押して、 えっ、ー、と、まあ、15枚データありますけど、まあ、いらないや、って感じで。これはデリートイメージしますね。デリートイメージ。で、いろいろ出ます。これ、ハードディスクドライブから完全に消しちゃいますよ、と。えー、もし、えー、まあ、ライトルームで取り込んでるんだったら、そこシンクロされてるから、それは別に、フォルダを削除してねっていう、多分、そういうことが書いてあったと思います。まあ、これ、イエス。で、消しました。で、キューッもう一回再生します。再生すると、 おやおやおやいい感じですが最後の方であらあらなんか変なデータ入ってますよというわけでこう最後いきましょうはいありましたねこう10秒間隔でインターバルしてるのにここですね こっから違うデータ入ってますね。ほらほらほら。同じ日に撮影した違うデータが入ってます。で、これはこれでもったいないので、これは画像処理別にしたいんですね。なので、こういう場合はまた同じように選択して、えー、右クリック。で、リムーブ、ムーブイメージっていうのがあるんですよ。ムーブイメージ。これをクリックします。 そうすると、こういう風うに出てくるんですね。で、要は別のフォルダにこれ移動しますよ。消しませんよっていうことで、とりあえずデスクトップに入れて、で、クリックしてですね、ここに例えば、えー、ピクチャーと言いましょうか。ピクチャーって入れると、このピクチャーフォルダを新たに作って、いらないで、今いらないよっていったデータをこう移動してくれてるんですね。あんたかいよーってことをちょっと見てみましょうか。 おピクチャーフォルダーありました。あ、こっちにやっぱ映ってるんですね。という風にやります。一番最初にやってほしい作業はこれですね。で、これでもう一回、失礼ですけど、再生しますね。えっ、ー、と、余計な画像のないタイムラプスシーケンスができました。ああいうやけになってね。そういえばこれな、いつからいつまで撮ったんですかね。4時半まであ、4時半までやるってことね。 5時47分、17時47分から4時半まで、約2時間ぐらいやってたってことですね。はい。で、えーと、まあうう、あコーヒーインターバル10分でずーっとやってますよと。で、これ見ると、感度とシャッタースピードとが F 値は固定でね、でどんどんどんどん落ちてってるのがわかります。ですね。で、結構細かいなーって思うのが、 こ の, このプレビューラムっていうこの明るさを示すところなんですよ。これがこう暗くなったり明るくなったりするんですよね。露出値 に, に合わせてこう黒くなったり明るくなったりしてるんですよ。まあそれはいいとして。で、今回タイムラプスで使うのはこのビジュアルワークフローっていうところです。まあベーシックワークフローは通常のえっ、ー、とタイムラプスもできるみたいなんですけど、基本的にホーリーグレールをやるときはビジュアルワークフロー。まあ全部このビジュアルワークフローでいいと思います。 はい。それではまずやることは、データをきれいにしましたと。そしたら、キーフレームウィザード、これをクリックします。はい。そうすると、今わかりますここになんかいっぱい点が打たれましたね。見てみましょうか。点、点、点、点、点、点、点、点、点、点、点、ってい う, うになんか点が打たれました。これが、LR タイムラプスさんが自動的に今、打ってくれたキーフレームです。 ここを画像処理すればだいたい平均値取れるんじゃないのという風うにお勧めいただいてるんですね。で、もし、いや、これ、こんなに画像処理しなくていいやと思ったら少なくしていいですし、もっとやりたいなと思ったらこう多くしていいですし、っていう感じでやってって大丈夫です。あれさっき、どのぐらいでやってましたっけあれもう一回やろうかな。r e a t e new ones? あ、今。 打ち直し、最後打ち直しますよっていうのをやったんだけど、あ、ちょっとこめりましょうか。えと、キーフレーム一回閉じて、もう一回やると、えこれは、すでにキーフレーム打ってありますよ、と、いうことを言ってるんですけど、例えば、えまあ、今の作業もう一回やりますね。え少なくしたり、増やしたりして、あれ結局、エラーこれ均等じゃないですか。均等にこう、 撃たれてるんで、すね。で、LR タ l ムラプスさんが作業したときでこことここなかったんですよ。まあってもいいんですけど、あれ、l r タイムラプスどうやってやってたんだっけ、そっちにしたいなと思ったら、一回これ当時行って、もう一回クリックすると、す、え、で、ー、にキーフレーム打ってますけど、もう一回最初からやるのって聞いてくるんで、まあ、イエス。そうすると、まあ、これが l r タイムラプスさんが自動的にやってくれたやつですね。ここちょっと変化が激しいから、 あんまり見ないよってことは言ってんと思うんですけど。まあ、これでとりあえず OK で次にホーリーグレールウィザード。これはえホーリーグレール撮影その露出変化がこうギザギザギザっていう風に激しい時間帯に撮影したんだなって LR タイムラプスさんが判断した時にここがクリックできるようになります。まあ、今回そういうデータなので、えー、クリックします。そうすると黄色いのが出ましたね。これ多分ここの 露出値に対して打ち消すデータっていうんですかね。こういうデータを打ち消していくことで平滑化できますよっていうのが多分これだと思うんですよ。で、これ基本的にはこのままでいいんですけど、なんていうか、ここに沿って明るさが結局変化するようになってきます。なので、ここを例えばあんまり落ち込んでほしくないのはこう下がっていってるじゃないですか。っていう場合は、なんていうかこう、 形をですね多少こう動かすことが可能です。こういう感じでですね。まあ、基本的にはそのままでいいと思うんですけどもえー、とこういうふうにちょっと違う感覚でやりたいなみたいな時がやってるうちに多分出てくると思うのですそういう時はまこれで。 打ち消すすデータを変えますで、まあ、ここでセーブでセーーブブしますでここでドラッグツーライトルームって書いてあるんですけど本当は こ, のこれをクリックしてこうライトルームにライトルームクラシックのアイコンにこうドラッグすれば起動するはずなんですけどなぜか自分のパソコンは起動しないのでこれで普通に私は Photoshop ライトルームを起動してますまあどっちでも問題ないです で今、この LR タイムラプスでキーフレームを打ちました。画像処理する写真を決めました。それから露出平滑化、どういう風にやれば露出が平滑化されるか、滑らかなタイムラプス、フリッカーのチカチカ感のないタイムラプスになるかっていうのをこっちで決めてくれたんですね。で、えー、ライトルームで作業します。まずは、さっきの写真読み込みですね。 ローカルディスク D のデモだデモプラス1これを読み込みますちょっと読み込みに時間がかかってます枚数多いんでねちょっと読み込み終わるまで少々お待ちください